都好什么 ?Anson 呢今次继续返到嚟玩呢个 Dunbar Set 度卡咁我哋今次呢就要搵剪迪啦。喔悟空悟空じゃないか生きてたのか何があったか聞きに来たんだ。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 まだかかかかかにももなななっっったたたしれいいやや大人数でんかかおそそらくく無理だったろういやそうじゃなくてフュージョン使うんだタ人のメモル得意 就天因為比達死看看看要看看看看看看看看看看看看看看看看看看星人から教えてもらった実さ力や体の大きさがかなり近い場合看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看 元に戻っちまうんだけは注意しねといけねえんだけどなななるほどご飯かベイジータどちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだなだが今は2人ともおもしかして最悪の事態ってやつかな 中で寝ている二人ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどさっくりできないのかフュージョンういいぞミッサーポポーその手だその手があったピクロギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんどそれだけじゃとても時間が足りねえあとはオメエが引き継いで修行してやってくれねえか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 ドラゴンボールの願いで生き返ったものが言いたわ私は確かダーブラに殺されたはずい生き返ったのか信じられんか海王神様。まいっいったいがほよし生きておられる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 絶対にソンゴハンさんを死なせてはいけませんん俺はカイ神様と同じく危ないところでしたなよかった君とゴハンさんのパワー回復はカイ神ウ界についてからにしましょうええ、ま、まさか人間を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 なぜか生き返ったのだあ、あのなんで僕をここへゼットソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです<笑>ごはんさんなら、きっとあの剣を使えるはずです<笑> ん, ん？ゼ、ゼットソードお、おきは確かですか火曜神様 人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまいこの私は愚か何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を<笑>イラ君とは死んでいたから知らないのです こ, このごはんさんの信じられないほどのとてつもない力をとにかく試しに行ってみましょうついてきてください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 なんか、昔話で、こういうのあったなこの、えー、っと、ゼットソードってのを抜くことができたら、どうなるんですか凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらく、あの魔人ブウをもしのぐほどの。えー、本当ですかすっごくよく切れるってことかな。 おっかなそう。心配するな。お前には抜けん。キビト黙って見ていてごらんなさい。さあ、ご飯さん、やってみてください。はあ。よーし。食べ<笑><笑><笑><笑>だびくともしない。 うん、よーしよーしよーしスーパーサイヤ人かまあ同じことだと思うがなう無理だ何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが。 なんで人間に抜くことができよう？うん、ほらやった。な、なんと。あ、この剣は重い。 どうせ言わなきゃいけねえことだから、言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ご飯とベジータは魔人ブーに殺されたえじ、じいじいベジータが…そ、そんな…僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。 今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ目をつぶってみてくれこれから映像を送ってやるからさ僕はバビディという怖い魔導士だよそしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人部 なんだ、こりゃみ見えるかお前もおおどどうなってんだ実は今日不愉快な目に遭っちゃってさある3人のバカたちを探してるんだよこいつとこいつとこいつ 喂都是真的你也不知道。三的架子你也不知道。我说的我说的。好我说的。我说的。我说的。我 もう一度言うよこの3匹がどこにいるか教えるんだでないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよじゃ情報待ってるよ く, くそっソ あの野郎 あ, あいつらがベジータとゴハンクを殺したのねミスミス犠牲者を出すことはない俺が出ていくダメだおめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ んな<笑>うん、うん、なるほど。 そんな暇はねえぞ。怪しかったら、新しい技を早く覚えて、敵を撃て。わかったな。始<笑>めっぞ。これもよーく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めっぞ。地球人のシャ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 自分の住んでる町が消えちゃうから。くっそ家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。そうくん、今の聞いた。パパもママも殺されちゃうわ。それに西宮湖も破壊されちゃう。大丈夫だ。ドラゴンボールで聞き入れる違うの？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 大丈夫。おじさんすぐにやられちゃうんじゃない？まあ少しグレーはなんとかなるさ。それより急げ奴ら西宮区に着いちまうぞ。いや、忠告した。挨拶よ。貴様はちょっと忠告しに来た。いいかおめえの探してる。3人は近いうちに絶対現れる。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 なんだ、おめえ。そんなに強いのに、バビービディの言いなりかんう、うるさい。余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。うな、なんだ再び呪文で封じ込められたいか俺を封じ込めたら、 お前、あいつに殺されるぞ<笑> こ, こいつめいつの間にか余計な知恵をつけおって<笑>でもあいつ倒してやる良い子みたいで嫌いだもんて、はあ、しょうがねえなあ。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 お前、結構面白いな。 よいしょ 好的个龙队。的好的好的好的好的好的好的 好你看看我是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 せっかく魔人ブーには、楽しい勝負になりそうなのによ消えたほい逃げちゃったじゃないかお前がグズグズしてたからだぞ失うすぬろバビディ様俺、いいこと思いついたな、にいいこと喋れないだろう。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 バービディがいなくなってマジンブーは計算なしで破壊を楽しんでやる<笑>どうしたソ u おっ、oh, シュ ー, ーにファンドさっきのスーパーサイヤ人3ってのな。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 がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先、はい、先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。ヒュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えてから、よーく見て。 覚えてくれまずふたりがある程度のきょりをおいて立ってこうするうでのかくどに気をつけろふう腕でをはんたいにしながらふたりが近づくこのとき動かす足は3歩分だジョン手はグーにかえるやはり足のかくどに気をつけろ。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 こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆ。ジョン。はっ<音声>。よし。さあやれ。ワンツー。 お時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。クロウ、後は頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫ン君。父、そう落ち込むな。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 生きてると思うんですそうだな、生きてるといいなはいでは、ここまでじゃ行くぞ、悟空あああ、あ、あ、あ何だ、ゴて。うんわかったおめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ だったら早く言えばよかったのによ。おて、ね、ん母ちゃんを頼んだぞ。 とはんご飯はもう天国に行ってんかなん<音> これはごは飯の木だななんでおれどこだここでも海洋海でもねいってよしあれよかわんかってどこなんだここは 好那人都可以入到。好啦，咁今集玩到這裡先喜欢的影片就留下来、like, 就留下来就留下来就可以订片就可呢订阅你的影片就可以订阅你的影片就可的下次出面我哋准时收看我哋下次见拜拜